県道内巻坂梨線三の工区のバイパス工事がこのほど完了し、令和元年8月7日、県や阿蘇市の関係者らが出席して開通式が行われました。開通式の式典は、阿蘇市一宮町の旧古城小学校体育館で行われ、主催者の県北広域本部阿蘇地域振興局の田村慎一局長と、 阿蘇市の佐藤義雄市長が挨拶しました。そして、スライドを使って工事経過報告が行われた後、新設された県道内巻牧魚なし線入り口に場所を移し、関係者7人がテープカットを行い、開通を祝いました。外輪山の裾野を走る県道内巻牧魚なし線は、道幅が狭く、生活道路として支障をきたしていました。 また、九州北部豪雨災害では、土砂崩れなどが発生して、数箇所で道路が寸断され、住民の避難は元より、緊急車両が通行不能となり、孤立した集落もありました。このため、県が走行費およそ15億円で、山際から離れた場所にバイパスを新設したもので、道幅はおよそ9メートル、歩いて避難できるようにと歩道もあり、 道路が冠水しなないいようになっています。この日は正午から一般車両の通行ができるようになり早速、地元の人たちが新しく完成した道路を走っていました。